「周りには物がありふれて」「見えなくなってしまうことも多くなった」「それでも変わらず君だけは力強い小さな声で」「むしな背中をしてくれたんだ」「遠くにいても」 「いつもどんな日も」「何回目のよく見る顔を久しぶりだね」って聞く声もみんな ののページの分だけ「別れの数も共に増えて」「何度も振り返っては思い出すんだ」 「いつかのお別れが来たときに僕は何を話せるのか」「Love you,Love you love」you.「少し遠くにいたっ、ね、て Love you,Love you love」you.「いつもどんな日も」 何回目のよく見るか も, もう久しぶりだね。 全部全部全部ありがとう」